全国1億2000万人のアランプロストファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は、歴史に名を残す名機、キャノン F1 のご紹介をいたします。キャノン F1 は1971年3月に発売されました。眠れる獅子と言われたキャノンが5年の歳月をかけ、それまでの FL レンズから 新しく FD レンズ群まで揃えてこの F1 というカメラを登場させたのは一眼レフカメラ界のトップを独走するニコンに対抗するためだったんじゃないかなーって思いますこの F1 というカメラが発売されるまでは一眼レフ界ではキャノンはミノルタや ペンタックスにも遅れを取っていたようですはいこちらはニコン F ですニコン F は1959年に発売されました今から63年前すごいですよね当時生まれた人がもうすでに定年を迎えてる 恐ろしい話ですそして満を持して1971年3月に発売されたキャノン F1 ですがニコンも黙ってはいません1971年キャノン F1 が発売された同じ年の9月にニコン F2 を発表しますニコンとキャノン その後50年以上にわたって一眼レフカメラメーカーの2大巨頭として君臨し続けるわけですそれではこのニコン F2 とキャノン F1 をちょっとだけ比べてみましょうシャッタースピードは2台とも2000分の1秒を搭載していますフィルムの巻き上げ角ですが この F1N になって180度から139度に改良されましたが、それでもニコン F2 の方が巻き上げ角度は小さいですね。露出系はニコン F2 がファインダー内、キャノン F1 はボディ内に収められています。ニコン F2 も露出系用の電池はボディ内に収まるんですけどね。もちろん、 2台とも完全なるメカニカルカメラです露出系以外に電池は必要はありませんまあこの2台を選ぶとしたらもう完全に好みの問題ですので正直比べるのは難しいですそれでは今回の本題キャノン F1 をご紹介いたしますレンズマウントは FD マウントですが 従来の FL レンズも使用することができます裏蓋ですがフィルム巻き戻しクランクの前にあるこの銀色のボタンを押しながら巻き戻しクランクを引っ張ると裏蓋が開きますシャッターは横走りシャッター膜はニコン FF2 と同様チタン膜です ファインダーは左右についたボタンを押しながら後ろにずらすと外すことができます標準仕様のファインダーはアイレベル式倍率は 0.77 倍視野率は 97% ですもちろんフォーカシングスクリーンも交換することができます 標準仕様のフォーカシングスクリーンは E 型スプリットマイクロプリズムタイプですキャノン FT の紹介動画の際にお話ししましたがコンデンサーレンズを斜め45度にカットしその傾斜面を半透明化して定着処理にて貼り合わせファインダー用鉱炉と側用鉱炉を形成するカットコンデンサーが使用されています はい、こちらはフォーカシングスクリーン H 型これかっこいいんですよ全面マットや砲丸マットもかっこいいんですけどこういうちょっと変わったフォーカシングスクリーンで楽しめるところもフラグシップモデルの面白さかもしれませんまあ実際写真撮るとなったらスプリットマイクロプリズムじゃないと。 うままくピンとわせせられませんけどね。<笑>セルフタイマーレバーを内側に倒すと絞り込みですこの辺は以前ご紹介したキャノン EF と同じですね EF が F1 と同じと考えた方がいいんでしょうね 下向きレバーをセンターまで持ってくると絞り込みロック M の位置まで持ってくるとミラーアップですセルフタイマーレバーを半時計回りに回してシャッターを切ればセルフタイマーが作動します シャッタースピードは2000分の1から1秒そしてバルブですシャッターボタンの根元にはシャッターボタンのロックレバーもついてます それでは電池を入れてみましょう。カメラ自体は完全なるメカニカルカメラですから電池はいりません。ここに入る電池は露出系用ですね。電池は 1.3V の HD 型水銀電池です。毎度毎度のことですが水銀電池は今手に入りませんので電池アダプターか代替電池を使用します。 本体背面左側にある電源スイッチを上に回すとバッテリーチェック下に回すと電源オンですファインダー内の様子はこんな感じこれが露出アンダーそしてこちらが露出オーバーですそしてこれが適正露出メモリ線入りのレーザーマット H 型のスクリーン、かっこいいですよね。この当時のキャノンの技術を結集して作られた F1 というカメラ。ついたあだ名がトラヤの洋館とにかく黒くて重いんです。どのくらい重いのか実際に測ってみましょう。 まずはニコン F2 から 826g ですレンズはつけてませんボディのみです続いてキヤノン F1838g 交渉数値は 845g ですから 7g 軽いですねなんでだろう もしかしたら水銀電池より代替電池の方が軽いのかもしれません。そしてニコン F698g この F はアイレベルファインダーですから軽いのは仕方ないですね。フォトミックファインダーだったらもっと重くなるはずです。そしてキャノン F150mmF1.4 付き 1141g 1 1 4 0ムですねまあ重いといってもそうでもありませんニコンの F5 なんて1 2 1 0ムですからね電池なしで<笑>もしもピアノが弾けたならララララ ならならだけど僕にはお金がない<笑>キャノン F1 は1980年毎週土曜日夜9時から放送された西田敏幸さん主演の「池中玄太80キロ」というドラマで 主人公の池中玄太が使っていたカメラだそうです私そのドラマ見てなかったですわ<笑><笑>でもマジでキャノン F1 かっこいいですてか何回シャッター空打ちするんだって話ですけど大丈夫です10万回持ちますから<笑> 今日は伝説のこの名機キャノン F1 をご紹介いたしました。何かにつけてこのニコン F2 と比較されがちですが、どっちも素晴らしいカメラです。それでは皆さん、またねー。ハイオケー牧場。